募集してたテーマこちら新橋の独身サラリーマンに聞いた4人のドラゴン娘の中で同棲したいのはどの子ですこんなテーマでしたっけいや確かにねなんかねなんか うん、これ話した時、ルコアが強いやつにしてほしいみたいな話した記憶がある。あーなんか前のテーマでちょっとダメだったってことですかそう。<笑>多分ね、ドベだったんだよね。一番下だったの。あ、じゃあリベンジの回ですよ、今回は。そうまあそれがリベンジになってるかどうか。<笑>でも、同棲したいっていうのはやっぱり男性目線で行くと、私が男性だとしたらやっぱりそういうことですよね。<笑>そういう人がいいもん。ちょっと詳しく教えてもらっていいでかい人がいい。<笑> 詳しく教えてくれるじゃん<笑>優しいじゃん<笑>はいでは早速インタビュー音源を聞いてみましょうどうぞこの四人の中で一番同棲したいキャラ誰ですかこ<笑>の子かなど<笑>こはですねお理由ここ一番真面目そうなえかかありがとうございますでかいからやろそ<笑>、えー、の四人のキャラで どのこと一番同棲したいですかルコアでかい声うわはっぱい<笑><わっ><笑><音声>はい。ということで、素材を聞いてみましたまマジか<笑>待って待って。ルコアやばいでも待ってよ。来ましたよ、これ。知ってんのよ、このパターン。えー、何何大抵 さ, こうさ、この二個をさ、あ、ルコア、ルコアは、みたいなさ、言ってもらってさ、はい、<笑>開けてみ、蓋を開けてみたらさ、みたいなやつでしょええー。<笑>いや、私はもう、どうかなネガティブ星人。<笑>ネガティブ星人です。 でも結構なんか聞いてから選ぶまでがうんルコは早かったですよほんとうんやっぱ男ってそうよね<笑>いや真面目そうなところがいいって言ってたそうだから胸やろと思ったいや彼は分かってくれてる<笑>ルコろう真面目なとこさあ<笑>ということでね<笑>誰が人気だったか見てみましょうえー、緊張するいいはいドキドキじゃあ私見て発表するよあお願いしますああへ逆だったあ<笑> 4位<笑> おい新橋のサラリーマン理由まゼロ票なんで特になしそっかこの子がいいっていうのがないからガーンなちゃんガーンナがこんなことある胸がないからか<笑><笑> あ, ー あ, ーあーどう せ, どうせそっか子育てに近くなっちゃうのかな確かに第三位通る胸あるのに四票<笑>地味に少ないんです二<笑>十代男性<笑>会話が楽しくできそ う, おう 30代男性、うん。メイドだし、身の回りのお世話してくれそう。するよ。はい。以上以上。え<笑>ぇ !2 位うんエルマうぅうぅ八表拳を掲げないで。えー、30代男性。<笑>一緒にいて落ち着きそう、うん。金髪とかちょっとね。ちょっとおいおいおいエル、エルマおいおいルコアもだぞ。あ、あ、あ、す。1位ルコア 20代男性、うん、胸20代男性巨乳30代男性今の彼女と別れてでもお願いしたい最悪だ<笑>最悪だ<笑>やったーなんか分かんないけどやったー<笑>胸の力すごいないやてかさっきはなんか真面目な感じがいいみたいなコメントもあったんですからそこを拾ってくださいよ<笑>何胸巨乳 お願いしたいみたいな<笑>お願いしたい<笑>お願いしたいじゃない何何うん何をだよ何を だ, だよどうせようねこんでや し, たいしゅよからぬ妄想が来る<笑><笑>いやーでもこれはもう意外だいやいや分かってたよずっと分かってた急に上手になった絶対1位だろうなーさっきまでしまってたネガティブとか言ってたのによかったわ本当<笑>ねやっぱでもなんだろう胸順だね胸順なのか<笑> あ、でもそういうことになるのかなカンナちゃんだとやっぱり同性ってなるとお世話しなきゃいけない感じするから。そうだね。独身のサラリーマンにはきついのかもしれない。確かに。充電も食うしね。そう。充電させないといけないし。<笑>そうだね。あー、やっぱりそうなのか。は<笑>ー、よかっ た, かった、ね。何がとは言わんがでかくてよかったー。<笑>よかったですね、1位取れて。<笑>あー、俺の、<笑>なんだお前。なあ、あそう初者の余裕みたいなやつ。な<笑> でね、まあまあまあ勝者から言わせてもらうと ね, ね、まあ、やっぱ1位の景色は綺麗だわーーー<笑>くそソ次は負けないぞ灯籠、はいはい、が1位選べるやつ選ぼっかんでこれ頼む土下座するから<笑>そんな<笑>次回のテーマ